先ほど筑波さんが平均年齢70歳と言っておりましたがうちはもうちょっと上がってまして最高年齢85歳でございます長老手を挙げて<笑> 85歳でございままだまだ頑張って踊っておりますこれからも頑張りましょう<笑>さはい<笑>私たちの最後の曲になりますえ日本全国福の神と言います世知辛い世の中です皆さんにも幸せをね与えて私たちは帰りたいと思います どうぞよろしくお願いいたします踊り子会場のお客様に礼はさてさて皆の衆祭りだ祭りだ魂を込めて前踊れそれではよさこいじ構えてお手拍し、足拍子お心拍し、どうぞよろしくお願い申し上げます Thank <laughs> you. はい、ありがとうございました。それでは